こんにちは、よ田洋介です。今日はキャンバスをボックスフレームに入れる方法を紹介いたします。これはちょっと前に動画で描いた絵なんですけど、こういう針キャンバス専用の額っていうのもあるんですが、今日はこのボックスフレームですね。作品とガラスとの距離がかなり取れるフレームで、この厚みのある針キャンバスを入れても、 ガラスに当たることなく額装することができますはがきサイズのキャンバス用の規制サイズの額があるのかどうかちょっと私は分からないんですがでもボックスフレームにはこのキャビネという規制サイズがありますはがきサイズは 10cm×15cm キャビネっていうのは 18cm×13cm なのでこの大きさがかっこよく入ると思いますでは額装する方法なんですが こういう厚手の紙に、これはイラストレーションボードなんですが、これにキャンバスを貼って、それでこの額に入れます。このイラストレーションボードの裏と表、こっちがなんかミントグリーンみたいな感じの色ですね。で、こっち側はライトブルーですね。どっちも合ってるんですが、こっちの方がなんか温かみがあって落ち着くかなって感じ。 こっちはちょっとクールな感じでこれはこれでいいなと思うんですがこっちはこのグリーンがパーってね広がった感じにちょっと見えるので今回はこっち側の色を選びますで髪もちょっと切りますこっちが大体ここと同じぐらいなんでこのこの長い方ですねこうこ切ればいいわけですねここが18なのでここで切れます それでここにぴったり入ればいいわけです。では今度は長さを測ります。この長さ 18cm 引く 15cm なので 3cm ですね。3cm の半分は 1.5cm なので真ん中に置くとこの間が 1.5cm、1.5cm ということになります。なのでこの端に 1.5、この 1.5 って印をつけます。 で、反対側も同じように 1.5、1.5 と印を付けます。するとこれが真ん中になるわけです。さて、それからこれは私が考えた方法なんですが、ちょっとポイントが机の端に置くんですが、イラストレーションボードをちょっと端にこうやって出します。その理由は後で話します。ここが 10cm の 3cm なので、 こことここの間も 1.51.5 にならなければなりませんねこれをこういうふうに当ててこれを 1.51.5 真ん中ここにぴったしくっつけるようにしますそうするとここが平行になるのでちょっとおかしいと思ったら<笑>だいたい目分量で真ん中を決めますこんなもんかなうんとたいぴったし真ん中になるのでこれを端にした理由はこうこを しっかり持ってでこれを逆さまにしますその時にこのキャンバスとイラストレーションボードがずれないようにしますここにマスキングテープとかを貼ってもいいと思いますがちょっとマスキングテープが見当たらないのでこのままこういうふうにしますずれないように慎重にずれてないと思いますそうしたらで今度は プッシュピンを4つ用意しますで木があるところをこういうふうに手探りで見つけて刺しますこの辺かなで4箇所刺しましたそうしたらこれは動かなくなりますまっすぐですよねでここにネジを打っていきます こういう感じの画鋲でピッて刺しちゃうといいと思ったんですがそういう画鋲だとこの部分が残っちゃうのでここのところに傷がついてしまいますなのでなんかもう一枚紙をのせるとか保護の何かつけるとかして傷つかないようにすることもできるんですけどここの厚みですねこの厚みが増えてしまうので蓋が閉まりづらくなってしまいます この額だとこれとイラストレーションボーンの高さでギリギリぐらいなので画鋲が飛び出たところの高さが出てしまうのでここもまた高さが出てしまいますなのでこの木電池を使います釘でもいいんですけどネジにしますでこれを1個外しますピンのいいところはここで固定されているししかももうここに穴ができたのでここが安定しますでここをネジで 入れていきますこれがね放置キスのところに当たってたのでうまく入ってきませんでしたこれなら入 っ, とった、ね、でくっつきました。 したら今度は額を。これを外してここに額に入れます。で完成です。まっすぐ綺麗に入りました。長さ15センチなので5センチぐらいのところに印をつけて。 で、完成です。後ろにこれがつきました。ここに後で紐をつけます。このマットの色もキャンバスの位置もうまい具合にまっすぐ入りました。ということで今日はボックスフレームにキャンバスを入れてみました。このボックスフレーム、はがきサイズにはキャビネ。キャビネっていうサイズですね。それがおすすめの大きさです。 で、F0 サイズのキャンバスは、インチサイズっていう大きさのボックスフレームに合ったサイズだと思います。あと、SM サイズっていう F0 より大きめのキャンバスですね。A4 サイズがおすすめの大きさです。それより大きいキャンバスになるとちょっとよくわかりませんが、まあ、そんな感じですね。皆様はキャンバスをどんなフレームに入れてらっしゃいますかよかったらコメントで教えてください。 ということで今回の動画は以上ですこの動画が良かったと思った方はグッドボタンそれからチャンネル登録をいただけるとありがたいです最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お目にかかりましょうさようなら